皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、柚木ゆかりでお届けしています。4月11日、ようやくバージョン 5.5 のメインストーリーを始めることにしたのですが、いきなりちょっとした疑問が湧きました。バルディスタの領内では、魔性の濃度が急激に上がり、第一の線が進んでいる。それがこの場面です。事態は一刻を争うので、わざわざルクスガランライ空洞を通っている暇はないそうです。 だから大魔王のアビスジュエルに便乗するそうです。ちょっと待ってください。ユシカってアストルティアに来たことありますよね来たことはあっても、ユシカのアビスジュエルでは直接アストルティアには行けないってことですかガミルゴの縦島にすら行けないってことですかそうなると、大魔王のアビスジュエルはどんだけ特別仕様なんだってことになりますねまあ、そもそも他の人も一緒に転送できる時点で特別仕様だったってわけですね。自己解決してしまいました。なんだ この動画。